今回は腹筋をいじめたいド M さんにおすすめですカエル足の状態ででんタオルを1本使うことで腹筋に2倍効かすことができますなかなかお腹に効きにくい腰が痛い首が痛いそういった方にはめちゃくちゃおすすめなやり方になります今回の動画を最後まで見ることで今までお腹に効くのに時間がかかっていた腹筋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 めちゃくちゃお腹に効く腹筋というのを紹介していきます。フロークバタフライといったやり方になります。今回はタオルを1本使いますので持ってる方はぜひね今から取りに行って用意しておいてください。タオルがない方タオルなしでも効きます。だけどタオルがあった方が効きます。お腹に効かすポイントとしてはお腹をとにかく締めることができればお腹に効きやすいです。 ですが、やはり腰が浮いてしまってお腹に効きにくい。頭を起こすと首が痛い。そういった方も多いですから、初級、中級、上級紹介していきますで。今回の腹筋、上級者の腹筋ができた場合、あなたは腹筋マスターです。いろんなエクササイズをしても効果的に効かすことができて、どの腹筋をしてもお腹に効かすことができてきます。そして腹筋に効かすためには、とにかく自分で お腹に力を入れなければいけません。それはなぜか自重だからです。自重の場合は、とにかく使う筋肉に意識、使わない筋肉にも意識する必要があります。要するに、使う筋肉以外に力が入ってしまうと、使う筋肉への負荷が逃げてしまうので、どこを意識して行うのかって言われると、使う筋肉なんですけども、だけど使わない筋肉を 力が入らないようにする意識っていうのがとても大切です。もちろん力がある人はそこに力が入るので使わない筋肉には力が入りにくいです。ですがそこに力がそもそもないよって方はそこに意識が行きにくいのでそこじゃないところに意識が行かないようにしなければいけません。要するに使わない筋肉が力まないようにやらないといけません。そこで今回すごくねこのタオルで そこだけに意識をすることができるので他の力が抜けてより腹筋にガツンと効くようになります初級から順番にやっていきます今回たったの5回で決めていきましょう5回でお腹をしっかり使い切っていきましょう体力温存してはダメです5回でお腹の力を使い切るその意識でやっていってくださいそれでは初級からいきますはいまずタオルを使うんですけどもタオルで 足をひっつけて固定します。やり方としては、足の裏合わせてタオルを巻きます。で、巻いたら、足の甲でこのようにね、合わせてキュッと縛ります。そしてこのタオルの中にもう一回入れ込んだら、少々ではこれがほどけませんから、このようにしてください。足の裏合わせてタオルを一周ねじります。 ねじったところにもう一周巻きます。はい、これで少々引っ張ってもタオルはほどけません。これで。タオルをぐーって横に引っ張ってきながら。腹筋を行うんですけども、横に引っ張ることによって。自然とね、お尻とお腹に力が入ります。 これは引っ張る力が強いほどお腹に効きます。なのでしっかり横に引っ張ってください。で初級は首が疲れちゃうと思うので寝たままで腰をしっかりつけて膝開いてこれで足を動かしていきます。初級は呼吸3秒1、2、3上げる1、2、3 上げるっていうのを5回ですこの場合腰が浮いてしまうとお腹に効きにくいのでもし腰が浮く人は手を上に伸ばしてみてください肩甲骨を寄せちゃうと腰が反れやすいので肩甲骨をあえて丸めることによって手を上に高く上げることによって腰がつきますこれで3秒息吐いて上がって息を吸うこれを5回ですタオルをしっかり引っ張っていきます ゆっくりいきましょうそれではいきます3 2 1 5一二三。1 2 3、4. 1 2 3 1 2 3お腹締閉めて 123OK、OK、今のね。 腰が浮かずにでできた方はは初級編としてはクリエです次に中級編です中級編は呼吸5秒です息を長く吐く方がお腹に効きます中級編は足を下ろした時に手が万歳足を上げる時に手も起こすフロッグの足で V 腹筋をする感じですしっかりタオルを引っ張ってここから 息を吐きながらふう12345で帰ります足を下げて手を伸ばすことによって腰が浮きやすいですその腰が浮かないようにできるとお腹に効きます5秒間息吐いて5回中級やっていきましょうそれでは行きます321ゴー 12345せーの。 OK、息をしっかり吐いてタオルをしっかり引けばお腹に効いてます最後上級編頑張っていきましょう上級編は10秒間息を吐きますそれを5回かなり効くと思いますこの初級中級やって腰に来てる方は腰痛くなっちゃうので上級はまだ控えた方がいいです今んところお腹に効いてるよって方は上級チャレンジしていきましょう上級はフロックバタフライですバタフライの手の動きをします 足をを上げた状態で体を起こしますこのまま起こしたまま手を振って手を遠くにふ10秒キープ上半身保ったまま息吸ってふ10秒キープこれを5回です息は10秒吐き続けます口を尖らして腹圧かけてふーっと吐いてください 気合い入れていきましょう。それでは行きます。タオルはしっかり引っ張ってお尻締めてお腹へこませて上体を起こして。three two one go。一二三四五六七八九十二回目。一二三四。 56789103回目123456789104回目12345678910ラストタオルって オーケーお疲れでしたいや途中ねやはりね自分に甘いせいかタオルを引っ張る力がね弱くなってました途中で意識してねさらにタオルを引っ張ったんですけど引っ張ることによってさらにねお腹が辛くなりましたねこのフロッグのバタフライタオルを使ってやることによって めちゃくちゃねお腹に効きますそして腰を丸めてお腹を締めて息をしっかり吐くのでお腹がすごいね引き締まりやすくなりますお腹っていうのは力を抜くと出ます力を入れてお腹をへこますとへこみますその間ぐらいで日常生活を送ってますからお腹をへこます力がどんどんつくとお腹をへこまして生活が楽になります なので実質お腹の脂肪が取れなくてもお腹がねへこます力がついたらお腹へこむんですなので今回はねしっかり腹筋を1日ね1セットでもいいです初級から上級までやってもいいです1日1セット動画を見ながら一緒に頑張ってください頑張った方勉強になった方はよかったらグッドボタンコメントよろしくお願いします SNS されてる方は説明欄からよかったらフォローそして動画のシェアしてもらえたらありがたいです 今回もご視聴ありがとうございました